第2ステージは終わりとなりますありがとうございますアンコー ル, <笑>コールありがとうございますありがとうございます<笑>ととアンコールとこの街という曲を歌わせていただきたいと思います<笑>、えっと、この曲は、えっと、上層市 の, あの水害被害で送られた歌と この曲を聴くと私自身も平気続けられる曲となっていますはい、それではこの街聴いてください「生まれた時からここで ししくしてるよ「家族のように育ててくれました」「まるで街中ゅお日様みたいに声かけてくれるよ」「八百のおじいちゃんおばあちゃん元気でいて」 ってるこの街に生まれてよかった」 生まれた時からここで暮らしてる想像した未来と違ったりしても楽しんでき 一人じゃないから私も頑張れべきさみんな喜びも悲しみも分かち合い生きてるこの街に生まれてよかっただから I、okay. you What? ありがとうございました。はい、あと続いてのステージは、えっと、1時半からとなっているので、はい、ぜひあの次も見に来てくださると嬉しいです。はい、あの今日は